倉です私たちが歌う「チョコレート?」「レモネード?」「どっち?と」とお菓子会社さんのタイアップでミニドラマ撮影をしてきましたただこれがその恋愛ドラマでう何回演じてもなれないですたくさん出演してる人はどうしてるんでしょうでも

みんなで練習し合ってとってもいいものにできたと思います私たちのドラマで甘酸っぱい恋を感じてくださいね<笑>こんにちはケキヒロミですそろそろクリスマスだねみんなはどう過ご す, す私は実はパーティーはもうしちゃったんだちょうどユウキちゃんホタルちゃん

ミレイちゃん千歳さんとお仕事があったからスタッフさんたちも一緒に打ち上げも兼ねて<笑>楽しかったよその時ドキドキするようなことがたくさんあったんだけどそのお話はまた今度一緒にドキドキを共有できたら嬉しいなそれは一冬の。

甘くて夢のような特別な時間、時々が止まらなくて、伝わるのが怖くて。だけど、伝わって欲しいような、そんな不思議な時間、結城ちゃんは大胆だったね。ひろみちゃんだってチョコレートレモネードどっちが彩る特別な青春

こんな私はあなたにしか見せたりしませんよ<音声>あのね私ああなたのことが。

あうわあ甘いですもらった台本どこへ読んでもううちたちがこれやるのか本当にチトセとかすっごいぞとってもかわいい青春恋愛だよねバレンタインの時期だとよくこういうミニドラマを見かけるけどクリスマスだと珍しいかも

クリスマスマも恋人たちの季節とは聞くけど。

甘くてちょっとほろ苦いチョコレートと甘酸っぱくて爽やかなレモネードドラマのイメージにもぴったり

このままやればいいんじゃない？例えばほら。こうやって近づいて。目をじっと見て。じっと見て。その美味しそうな首筋にそっとギバーを。

アハッミレイちゃんクタってなっちゃった確かに、なかなかハードル高いかもねだからといって準備も難しいですしそう練習すればいいんじゃないえでも私たちアイドルだよ万が一勘違いされちゃったら。

あ, あアイドル同士でとかそれも面白そうだねでもそうじゃなくてねえ魔法使いさん撮影って集中的に撮るために合宿みたいなことするんでしょそこなら他の人に見つかる心配も少ないだろうしお仕事のためだって分かりやすいよね

だからそこで魔法使いさんが私たちの練習相手になってよ確かにプロデューサーさんなら安心できますけどプロデューサーさんと練習

うございますマジかいや仕事のためだうちも強くなるぞただ練習って言っても普段から一緒にいるし特別感を出すために何か考えた方がいいのかもあならせっかくクリスマスも近いですし

一緒にクリスマスパーティーの準備をするとかどうでしょうこれなら買い出しでお出かけそのデデートの理由付けとかになりますよね買い出し

にもなるしねプロデューサーさんどうかな決まりだね私たちが可愛く甘酸っぱい恋愛演技ができるようによろしく魔法使いさん

荷物任せちゃってごめんねありがとう実は私たちも偶然今会ったところなんだ私はキッチンに向かうところ千歳さんとケーキの試作しようって話になったから私はこの辺をお散歩してこようかなっていいお天気ですし歩いたら気持ちいいと思うんです

プロデューサーさんも来てくれるなら安心だね。うまくできたらユキちゃんの分も取っておくから。<笑>楽しみにしてます。<音声>何この音。あちたせさん大丈夫？お、ひろみちゃん。

それに魔法使いさんも甘い匂いにつられてきちゃったそれよりも ど, どうしてキッチンがこんなにぐちゃぐちゃになってるのうーんなんかいろいろやってるうちに難しいんだねお菓子作りって魔女の飛躍作りなら簡単なのにあお

かたづけるからちょっと座って待っててくれる<笑>初めての共同作業だね、うん、おお、そういうこと言ってる場合じゃないでしょうありがとねプロデューサーさん来てくれて本当に助かったよ片付いたわ<笑>じゃあ

次の共同作業はケーキ作り美味しくできたら二人でアーンってしてあげるそ、そっか練習だもんね じ, じゃじゃ楽しみにしてて完成曲にちなんだチョコレートケーキと

レモンゲートケーキにできないからレモンチーズケーキさプロデューサーさんおいしく召し上がれプロデューサーこの後って時間あるかパーティーの飾り付けを見に行きたいんだ。

だったら持ってくれると嬉しい。あと、そ, そのエンドじゃない？一緒にその演技の練習もさせてもらえたらって。買い物とお出かけって定番ですから。というわけなので、2時間後に駅前で集合しましょう。

んプロデューサーサさんもう来てます。

みんなで読んだデートの定番セリフ特集ってやつで見たぞプロデューサーお前も読んでたのかミミレイさんそれは秘密で。

そこみたいですね あ, あ、飾り以外にもいろいろありますうまい<笑>なんでそんなに似合ってるんだサンタみたいだなクリスマスパーティーですし必要ですよ、サンタさん<笑>サンタさん、いい子にしてたら

プレゼントくれますか？私たちとクリスマスは一緒に過ごしてほしいです。なんて。一通り買い終わりましたね。お、ここ水族館あるんですね。水族館か。

ま、で仕事の練習だからな。

いろいろしてもらってる代わりだたくさん買えましたねあのパーティーグッズも<笑>飾り付け早くしたいです

それもプロデューサーさんと練習していきましょう今日みたいに楽しいのならいくらでもできそうです

これはこの値を代入してお、プロデューサーさん来てくれてありがとう立ってないで隣いどうぞ時間あるし個別撮影ももうすぐだから最後の追い込みで練習したくなって。

なんだけ ど, どうしよう改めて二人きりってなるとちょっと緊張してるかもだってしょうがないでしょもうこれ撮影合宿するのに学校で歩行用の課題を出されたの待ってる間暇だから進めてたんだ

だせっかくだしこのプリント使ってみない学校での雰囲気作りの練習も兼ねてそれじゃあ早速先生よりも徹底的には先輩の方がいいかな先輩この問題の答え教えてもらえますか

さすが難しめの問題だと思ったんだけどな大人になっても数学って覚えてられるんだねでもまだ問題はあるよ次はこれさっきは解けたけどこの問題はどうかなあっ<笑>外れちゃったね正解教えてあげましょうか

先輩この問題で終わりお疲れ様いろいろ付き合ってくれてありがとう隣の席に座りたかったのかなっちゃったないるチョコ新作出てたのクリスマス限定だって

美味しいよりと生チョコの中にイチゴのジュレが入ってて甘すぎないしいくらでも食べられちゃいそうって、えー、<笑>ごめんこれが最後の1個だったまあそんなに残念そうな顔しないでよいつもはしっかりしてるのに時々子供みたいなんだから手に持っちゃったけど

それでも平気ならあげるあそう、えっとあおいしいならよかった

私と千歳さんはそのほかにももうちょっとだけ残ってますしまだプロデューサーさんにも練習を付き合ってもらって頑張らないともうそんなに固くならなくてもいいんじゃない乗り越えたら楽しいパーティーも待ってるんだし

プロデューサーさんプロデューサーサさんも朝のお散歩ですかはい日によってランニングのこともありますけどせっかくですし今日はプロデューサーさんにご一緒してもいいですか朝の空気が気持ちいいですねさあどっちに行きますか

何回もお散歩したコースですから道案内を任せてくださいこの間行ったコーヒーショップとあとは朝早くからやってるパン屋さんがありますよ通るときにちょうど焼いてるのかいい匂いでああはは

ました。恥ずかしい。朝ごはんに帰りに買って行ってもいいですか<ペー>？いっぱい歩きましたね。公園で一休みしたら帰りましょうか？<ペー><ペー>あ、大丈夫ですか？そういえばマフラーつけてない？

私が急いで連れ出しちゃったからですよね<音楽>それならええ私の手あったかいと思うのでち ょ, ちょっとだけ恥ずかしいですけどどうですか

非常に気を使ってくれるのは嬉しいですけどプロデューサーさんだってその大事なんですからほらこんなに冷たい練習にも付き合ってもらって忙しくしてるんですから無理しちゃダメ

誰から。

私…あなたのことをずっとこんな感じかなうん頼もうと最初は思ったんだけどやっぱりやめたのあ変な意味じゃないよプロデューサーさんになれすぎて別の人に違和感出ちゃったら演技うまくいかないからっていう

理由の半分で、本当は、そもったいないかなって。練習を何回も見てもらうより、一番可愛く言える本番は、プロデューサーさんに見てほしいから。

それじゃ、私なりの回答示すから最後まで見ててね先輩チョコいる<笑>今度は作ったのバレンタインじゃないけど気持ちを込めてあのね私

あなたのことをずっと見てました好きですだからこれからも大人になっても一緒に食を食べてくれますかプロデューサー

いるかよしまだ会場行ってないな、はい、いつ来ていただいても大丈夫ですただパーティー会場までの道案内は私たちにさせてねはいアイマスクこれつけて。

私がこれからプロデューサーさんをナビゲートしますどんな場所に連れて行かれちゃうのか楽しみだね<音声>はい、ここで止まって、もう外していいよいきなり明るくなるとびっくりしちゃうかもしれないからゆっくりね

<笑>スタッフさんも呼んでの打ち上げだからなプロデューサーにも内緒で朝食としたりしたんだへ へ, へびっくりしたか料理はさすがにケータリングにしちゃったけどケーキはあの時のアドバイスを生かしてちゃんと作ったよ選べるように種類もいっぱい

のみちゃんが撮影でしててやりたかったんだよねーはい魔法使いさんああななんかスプーが異常に大きくないかそれはほら共同作業の先って言ったらねえ恥ずかしさが吹き切れられなくて。

そのシーンは NG いっぱい出しちゃいましたみんな付き合ってくれてよかったよね次は一発オッケーもらおうって張り切れたし何回もやらなきゃいけないとそれだけ恥ずかしいのも増えちゃいますしね今はそれも懐かしいです

甘くてとろけてでもほんのりほろ苦いそんなちょっと大人なチョコレート見た目はかわいいのに時々びっくりするほど酸っぱくてでもやっぱり甘いレモネードあなたが選ぶのは